ああ、やっぱり動物園といえばこの子よね。うん、お目目だけ水面から出しちゃって、あ、お目目閉じた。かわいい。うん、そろそろお家に帰らないと。カバさん、バイバイチャイのお家に来てもいいんだからね。ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと。ほんまかいな、これ。見てこれ。カバさん、お家に本当に来ちゃったの。 チャイがお母さんみたたいになっっちゃったよね動物園から帰っているときになんかおかしいなと思ったのなんか重いなーってそしてお家について一息つこうかなーと思って爪ときソファーの上でくつろいでたのでもそのときはまだ完全には気づいてなかったのなんか重いなーと思ってただけ気づいたきっかけはね左目の端っこの方にチラチラとピンク色が見えるなーと思ってたのでもそのときは怖いなーと思って目をつむって寝たのそしたらねある夢を見たの。 あれカバさんカバさ ん, さ ん, さんほら、ほらこっち見てカバさん、こっちだっ て, っちだってチャイまた会いに来たよねカバ、ね、さ, さん、あれカバ さ, さんカバさ ん, んそしてね、チャイ目を覚ましたのその時に気づいたの寝汗すごいかいてるなっていつカバさんに気づくんだよあー、すごい感ん すごい吸ってくるお腹空かせてたのねお家に来てくれたんだから責任持って育てなきゃああ、痛い痛 い, 痛いあ、この子ちょっと噛んでくる